Родительный поддерж. Кого? Кого? Чего? さてではコロボックン性格の基本的な意味を覚えていますか英語のオフに当たるもので日本語で言うとのに近いんだね。プラヴィルなけれどもそれは裸の性格系です。 前置詞と組み合わせると、さらにさまざまな意味が生まれてきます。正格形に組み合わせる前置詞は、ご覧の通りとても多いんです。多いね。だから性格は一番使われている格です。でも、前置詞を見ると、合成のものが多いんですね。うん、確かに。つまり、 もともと前置詞ではない単語や表現などが現代ロシア語では機能的にあフンクセの話は覚えているかな覚えているよ機能的にそうした多くのフレーズが前置詞として扱われますしかも直訳を見るとほとんどに「の」の意味が含まれているない場合でも潜在的に入っているものが多いんです 今日は一番簡単で最も頻繁に使われる前置詞に注目します。それは「のそば」を意味する「う」です。「うん」。そばというのは非常に近い手が届くほどの場所ですね。うしたがってう プラス正確形という文型は一般的に〜何々のところにある、いるという意味を表しています。狭い意味ではのところというのが身の回り、手元を指し示すので文型全体は持っている、手にしている、預かっている、保有しているなどを意味します。 Розовый мяч. Это желтый мяч. Желтый мяч у кого? У меня. Розовый мяч у кого? У меня. Желтый мяч у кого? У тебя. Розовый мяч у кого? У тебя. Жёлтый мяч у кого? У него. Розовый мяч у кого? У неё. У тебя что? У тебя. У меня рыба, а у тебя что? У меня мясо, у тебя белое вино. Да, у меня белое, а у тебя красное? Да, у меня красное вино. А у тебя что? У меня карандаш А у тебя? У меня ручка У тебя какая машина? У меня грузовая А у тебя какая? У меня легковая. У нее квартира или дом? У нее свой дом. アウミニャ・クワルチーラ前にロシア語では日本語の和にぴったり当たる格がないという話をしましたねはいでも和が存在しないということではないんですよ別のやり方で表すってことなんです 今日は私は本があるというような表現の言い方をやりましょう。そのために使われる文系はうプラス正角形です。なるほど。何々が手元にあるってことだね。いいみんな。さらにもう一つ。これまでニュアンスのために必要な語順についてあまり触れていなかったけど、 今日はいいタイミングかもしれません。せんせいごじゅんの話はなしはまえにちょっとしてくれたよ。あれそうだったうん。じゅうてんをいちばんうしろにおこうっていうげんりがあるって。さすがコロボッくん。じゃあさっそくれいぶんをあげていこう。うみにゃギター У меня. У меня гитара. Сорева, дом на шитумон не котаете ли у Кана? У кого? Правда? А? Чигатта? Ум… то… Ду ильтарайка? Ни хонго демо иё? Нани о мотте имаска, Кана? Правильно. А по-русски? シトウチビアのほうがいいけどね。ギモンブンだからギモンシオ、頭におくのが普通です。じゃあ、ギターラウミニャワ、どうかなここはウカボギターラでしょマラディス。先生、ギモンブンでは10点はおしろというゲンリは働かないのちゃんと働いてるよ。ただ、 ここにはもう一つの要因があるんだ。何文体です。文体そう、ロシア語で文体はスティール、つまりスタイルです。まあ、それは置いといて、疑問文では疑問詞が重点であることは当然だよね。そうね。当然の重点を後ろに置いてさらに強調すると、 強すぎる嫌な響きになってしまうと思いませんか電気をかぼうおちべあしとああ、まるで警察の取り調べみたいんだね。いいみんな、ロシアの刑事ドラマを見ればよく出てくるパターンです。 優しいケ刑ジはストウチベアと言うでしょう。ウチベアストウは怖いケ事ジにぴったりのセリフです。ストウタムウチベア。ウチベアタムスト